結局よろしいですかということでね皆さんイヤイヤゲームのルールっていうのは。 そのテンポでこんなことがあったら嫌だなっていうことを言うんですよ、えー、例えば僕が例えばこう A ちゃんに、はい、さあから始まる嫌なことをいやいやーよーはい、うん、さあから始まる嫌なことを言うっていうなるほど全員がシェアできなかったらもうアウトですね、うん、一回練習しておきますか練習を言う よ, いいよでちょっと僕が振るんでいいいいいいさあ順番はこの えー、ちゃんそらつり目リックンではいよしいきます爪切りやめティッシュ引けいきますよはい「ティーティリティティリティティリティイヤイヤイよーいい」「目から始まる嫌なことイヤイ ヤ, イヤよー」「メダカと知らずを間違えた」「イヤイ ヤ, イヤイよー そうから始まる嫌なことイイヤイヤヨソーラがイイヤイヤヨツーから始まる嫌なことイイヤイヤヨツンクと間違えられるツリ目だよ<笑>イイヤイヤヨリーから始まる嫌なこと いやーいやーよー。りくおがめっちゃイケメン。いやーいやーよー。いやではないよ<笑>、うん。なんで俺だけメカなの？<笑><笑>俺メイクじゃないのに。<笑><笑><笑><笑>みんなカシレボイだ。<笑>ということでまあルールはわかりましたよ、ね。ルールはわかりましたよ、ね。ルールはわ、いはい、かりました。ということで、うん、今日はそれのユーチューバーばこんなこの人は嫌だみたいな、うん、あくまで想像でお願いします。ますあれは、うん、アウトの基準はなんだろって。うん えっと、みんなが共有できないまたはリズムに乗れてないつんくがなんとかとか言ってた人は大丈夫あれアウトギリアウト<笑>ではまこうまあ一回、まあ、やってみますか、うんはい、いきますよはい「ててれててれててれて」「いやいやーよー、はい」「柴田さんの嫌なこと」嫌<笑>ななことなの<笑><笑>ななんかこ 変わったから途中からゲームがなんか悪口言うみたいな「ててれてててててていやいやよーこんなさとちんさんはいいや」「いやいやよーゲーム嫌いだ よ, ーーいだよー」<笑>あのー「アウトーン」「さとちん」「知らないもんね」ン「知ってるんだろ」 <ス>まあ、メジャーだけど<笑><笑>じゃあ、空から。はい。ティーティリティーティリティーティリ テ, テ, ティー。いやいやよ。こんな渋谷ばちゃんはいや。<笑>いやいやよ。内藤さんと兄弟。いやいやよ。こんな柴田さんはいや。いやいやよ。 動画でいろんなユーチューバーを褒めまくる。<笑>いやいやよー。こんな内藤さんはいや。いやいやよー。渋谷ジャパンとは。一掃し。サンプリングアウトです。モロボロかぶりです。モロボロかぶりア ウ, アウトです。ごめんなさい。